隣町エベツ市よりやってまいりましたエベツマコトエアド北海道情報大学ですまずはカミぶっちゃけ祭り今年で10周年おめでとうございますおめでとうございます私たちエベツマコトエも今年で7回目の出場となりますそのためにカミのチームの皆さんから多くを学び 私たちエレクマットとえばこの旅ブぶチちゲマ祭りとともに成長することができましたありがとうございますありがとうございます感謝の気持ちを込めて精一杯踊りたいと思いますどうぞ皆様ご声援お手拍子のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします心寄せ合い 思い祈らず走れ届けベルスクエ スあス ありがとうございましたありがとうございました